それでは参りましょうどんどんランニエ OK ですのでよろしくお願いします集まれ踊り巫女 さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、 ハそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそれそ もりあがってはいあ you <laughs> はいそのままそのままもう一曲